せーの。さあ始まりま、始め ま, ました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はーい。今日はですね、今朝、この時間、7時35分前です。うん、お腹すいたね。お腹すいたなーお腹すいた。お腹すいた。ご飯食いたいなー食べたいね。ご飯作ろうかなぁ。おー作ってよ。カップルの動画でよく作るようなパンケーキになんか、よくわかんないソースとかかけてやつ食いたいなーああ、食べたー

はい、お願いしますー。俺、そもそもパンケーキあるっけ？パンケーキなんてないよ。ないよね。うん、じゃあできません。えー、期待だけ持ってもまたせやがってよー。おにぎりだったらあるのあ、おにぎり食とおにぎりご飯ご飯だったら、うん、ご飯食べたい。お米食いたい。分かった。うん。じゃあ、うん、おにぎり<笑>、うん、おにぎりはい。じゃあ、うん、はい、わかりました。じゃあおにぎりを作っていこうと思います。イエーイ

やっていこうか・・・じゃあ早速もうねやりましょうお願いしますせーのレッツゴー<音楽>さあ<音楽>よしじゃあ1個 い, いこうイエスはい昨夜のお酒たちですそんな飲んだっけ<音楽>これあれだよ1日の量とかじゃなくて数時間の量言<笑><笑>うてそのウイスキーのボトルを1日開けたわけじゃないからねちゃんとね<音楽>

前の日のお家から片付ければいいものをあとでね瓶と缶は仕分けします、はい、じゃあおにぎりお願いしますもうここ置かないでって言ったじゃん<笑>だってすぐ飲めるんだもんそこに置いといたほうが終了どんぐらいお腹空いてる2個くらい食べれるかな全部やっちゃおうかえそんな食べるのべいや翔とか食べれるんだったらいいよいい<笑>大丈夫

ラップとかおしゃれえー、おしゃれな朝食がよかった<笑>俺もおしゃれなやつ食べたいねでもおにぎりもいいよねこういうのでさなんかさ、うん、なんかやってやっててさソーセージとかハムとかやってさバーンってやってさ、うん、なんかよくわかんないソースバーンとかけてさ、うん、それで彼しトントントンおはようっつってさ、うん、ああすごいねっていうのが流れじゃん

やれよ。俺のためにやれよ。<笑>今度期待してるからそれ。今度のドッキリそれにして。ああ、幸せなドッキリね。うん。朝起きたら、すごいなんか豪華な朝食が準備されてるドッキリ。なるほど。うん。交互期待。<笑>えっと。でしょ、うん。一応材料紹介するね。はーい。いただいたツナ。

スナ缶とこれもい た, だいたやつななんんですけど天天草草大大大名名ううやん、ね、あ、そうなんだ大名大名ってえ、意味一ぱりちょとっょなんとんか見せづらいな。まあでもあの高菜<笑>

かさなんでした。残骸みたいなやつ。終了。やっていこうかな。はい、お願いします。ツナはどうするの、そのまま入れるの。ツナマヨーーーナマヨネーズ。あいい、ねいいね、いいね、いいね、いいね、いいね、マヨーネーズありますよ。

え、何が好おにぎりの具はどうする何えー、おにぎりの具ねーこれ、うん、野沢菜<笑>野沢菜ねーよ<笑><笑>野沢菜ないの、うん、野沢菜のおにぎり、ななんんでそんな大好きなんだよ普通じゃおにぎり作りましたっつって野沢菜出てこないあーあとはね、塩サバそんなん出さないでしょって<笑>ないんだってわ、そういうのえー、じゃ鮭は鮭は出そう<笑>

鮭は出そうツ ナ, ツナマヨにツナマヨにい、うん、いたしましょういいねいいねツナマヨのおにぎりも美味しいよ ね, ねはいはいはい、はいは い, はい、いいねいいねいいね映<笑><笑>しただけ器<笑><笑>に映しただけなのに<笑>かけるよかけるよ、うん、よっよ っ, よ っ, よっいいねあああああ あ, あ。大丈夫かなうるさいかな大丈夫なんかちょっとコショとか入れたらうちあ

ああとさあれやよめんつゆとかさめんつゆないかめんつゆない な, ーない、ね、いやー、うん、朝っぱらからビール飲みたくなるねそうだね絶賛これから仕事でーすあさすがに飲んではいけないこれはマヨネーズにするいやそのままでいいんじゃないだって明太赤にったからさあれのりないよねあっのりないねーいや

待って、こう見ると結構量多いな。うん。いや、そんな食べれる食べれーないなぁ。まあ、とりあえずさ。うん。ああ、いいんじゃん。はいはいはいはい。はいはいはい、はい。ちゃんと手洗った洗ったよ。熱く。あんまりギューってしたら良くないんだよ。わ、まあ、じゅ<笑>後ろから文句だけ言う人。ひょにょ。

<笑>気をつけて、うん。あ、お皿出しことこうん。これでいい？ い, いや。あ、いいね、いいね、いいね。あ、三角形ね。三角おにぎり。いや、三角。一<笑>応。あ、厚。でかっ。分厚。ごっついね。<笑>あ、ちょっと大きいな。うん。どうしよう。ほら、見て見てこのこの分厚さ。<笑> す, すごくない。いこんなに分厚いおにぎり。でかすぎた。でかすぎた。でもいいよ、美味しそうだよ。

ちょっと小さめにやっていきましょう小さいんじゃ物足りないんじゃないね翔ちゃんそれは小さいっていやいいんだっていいないいのいいの6個作るからあそうなの三個三個そうそしそうそ う, そ う, そうちょっとはみ<笑>出してたけどちょっとご飯足した方がいいんじゃんえ大丈夫よにぎにぎに ぎ, に, にぎにぎにぎ

スクレ個目2個 目, 2個目うんはい、ちゃっちゃがやりましょう、ちゃっちゃが。ちゃっちゃかやりましょうん、は い, い, い、ね、いいねいいね、いいねねいいよ、いいよご飯の分量、この配分もいいいい<笑>米粒めっちゃ飛んでるけど<笑>材料は入れる入れるちょっと本当にこの完成形を見てほしい

もうあと2個分ご飯ないいやん。見て見て。

美味しそう。こっち側からツナマヨ、明太、高菜ナ、え甘、ー、草大用のやつ。うん、美味しそう。美味しそう。めっちゃでかっこっちは。そうなんうん<笑><笑><笑><笑>や。やばい、これはもう喧嘩なるよ。<笑>喧嘩なるよ、この家族。<笑>これとこれ、やばいって。終了。

はい。というわけで、できました。完成しましたー。<笑>しょうちゃんがこっちでしょ。食べれない。嘘つけ。<笑>俺はこんな食べれないやと。いいよ。まあ、でも食べてみよう、うん。残しても大丈夫だから。うん、いただきまーす。ます。残ったらね、また帰ってから食べれば。すごいな。どうやって食べよううん。うん。うん。あ、美味しい。うん。うん。おにぎりって美味しいなうん。うん。すごく美味しい<笑>、うん。うん。うん。

うん、うん、うん、うん、ね、このツナすごい美味しいよね。うん。うわあ、ボロボロボロボロ<笑>。崩れちゃう。美味しい。ね、お花も欲しい。うん。おいしい。うん、おいしい。うん、しいうん、味噌汁欲しいね。買っておけばよかった。即席のやつ水なんで水。うん、うん。え、え何。味噌汁の代わりに水飲水んで。<笑>どういうことや。うん。

まあ、でも、朝起きてとかさ朝ごはんが準備してあったりとかさこうまあおにぎりだけでもあったりとかすると嬉しいよね、うん、普段はあんまりね食べないからね朝からねうん早い俺まだ1個目苦戦中なのよ、うん、食べれないでしょうそんな、うん、今日の動画の総括はおにぎり企画をやるんだったらちゃんと海苔を準備しとけ<笑><笑>

ね<笑><笑>本当に<笑>あのー、大丈夫？<笑><笑>でもダメよ美味しくできた。ダメダメ。うん、いいよ大丈夫よ。しょうちゃん可愛いから大丈夫。おおせ。うん、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思 い, 思います。私たちもおにぎり食べたいと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタツイッターティックトックもお願いします。ますではまた。また